ほら、皆さんどうですかこの焼け具合 は, はいどうもーポンコツ料理研究家でーすということでですね、今回はですねチコシリーズをね今回やろうと思ってるんですけども企業さんの案件をやってたんですけどその企業さんの案件があまりにも美味しいものができてしまってものすごい飲んでしまったので。 いやものすごいいなな飲んでないな、まあ、そこそこ飲んでしまったので結構いい気分なんですけどもいい気分な時にいいチキンは食べれない鶏を使って至高のてりきチキン今僕の持てる全ての力を使って作っていきたいあこれね、まあ、僕あのお酒入ってますけど「至高シリーズお酒入ってるとできない」とかたまに言うんですけども今回はね至高のてりやきチキンなのに簡単なんですよなのでこちらいていきたいと思います粒子の バズレシピはいということでですねはい皆さん見てますか、えっと、まずね鶏もも肉これね 300g 百二 320g ぐらいの、えー、鶏もも肉があるんですけどもこいつをですねまえ板にねペタンとね一枚肉で今回焼いていくんですけどもこれ一枚肉をやるときに一番重要なことっていうのが 何, 何かっていうとほらこれ見てくださいあの 鶏もも肉って厚さが均等じゃないんですよ均等にするのが一番大事なんですねこれねそうしないと火の入りがこっちとこっち違うっていうふうにだから生焼けの原因になるんですねなのでこれを平たくしたい平たくしていきたいんですがもうサントリーウイスキーの青ですね青ね青を入れていきますはいそしてここに、えー、情熱を注いでいきますねはいそして飲んでいきます はい、いラップしていきます平たくするのに何か何が必要かって言ったらやっぱやっぱこれですね、えー、サントリーウイスキーの青青ですねはい平たくしていきますいやーやっぱ青は違うね肉平たくするのは青だよねほらほら見てめっちゃ平たくなってるでしょ皆さんはご家庭にある瓶物何でも大丈夫です肉たたきとかでもいいですからね皆さん めっちゃペッタたんになったじゃん。なんで平たくするかっていうと、火の通りが均一になるから。だから、非常にね、薄くやったことによって、柔らかい照り焼きチキンになるんですね。これね、ぜひやってください。これあの 下処理です台湾風から揚げの時もやったんですけどもなかなか平べったくなんねえよっていう方結構いらっしゃったんですけどなんでかというとねキッチンのシンクとかでやるとキッチンのシンクって中が空洞なので力が伝わらないんですよだからテーブルの上とかにまな板置いてやったらすごいうまくいきます、えっとね、お肉の部分だけ平たくできたらもうこれは大丈夫でございます塩コショウをしていきますはい片面、ね、に塩振 まあ一つまめぐらいかな。で、胡椒胡椒。まあこれ、ね、これはね、照り焼きなんでね、粉胡椒でいいですね。あのブラックペッパーしかない場合はブラックペッパーでも全然いいです。で、パタンと、ほら、こんなに平ぺったくなるんですね。一つまにしていきます。はーい。胡椒ですね。はい。胡椒も、あ、胡椒もなくねこれ。大丈夫？まあ塩胡椒をまあ適量振ります。はい。え、そしたらですね、ここポイントなんですけども、片栗粉ね、小さじ2。 まあ、片面小さじ1ずつあのこうやってまぶします、はいえー、これをすることによりチキンの水分が保たれプラスですねこのえ後で入れる照り焼きソースにですねあの照りがつくんですねこれ非常に重要なので、えー、と皆さんやってください片面ずつねはいこんな感じで落としていただいてこんな感じでまぶしてくださいはい両面片栗粉をまぶしていきます砂糖がね小さじ1と半分 醤油、酒みりんが大さじ1半ですねお酒はいお酒が大さじ1半みりんですねちょっと今日はあの家にあった本味料を使いますけどもえー、1半ですねはいお醤油ですこれもね大さじ1半ですねおのことですはいこれ片付いてください よくね、砂糖が溶けきるまで混ぜてくださいねはいそうしましたら、ね、コンロを用意してえー、と、フライパン火にかけていきますでここにですねえっ、ー、と油鶏の油もあるので少しです小さじ1ぐらい、えー、小さじ1の油を引くと鶏の油って結構出やすくなってくるんですねちょっと、ね、熱します中火ぐらいでいいでしょう皮前から焼いていきますはい、こういうヘラ、えー、とかで押しつけながら焼いてください えそうするとですね、皮がまんべんなく熱されてですね、全体がパリッパリになります。皮をパリッとさせないとね、油分が残っちゃって、美味しくなくなっちゃいますんで、ね、火はね、中火ぐらいにしております。はい、もう今日もうまい。完成した、照り焼きを想像しながら飲んでいます。これね、鶏肉がね、結構熱いとね、なかなか火が通らなかったりするんで、こう、押し付けないので、ね、たいもう、3、4分焼きます。皮面だけ。で、チ油が出るんですね。まあ、油ですね。 これは流せばいいのでこ れ, こ, れ こ, れこれ持ち上げていただいて、えー、ちょっとね、えー、こうこう捨てちゃってください、はい、そしたらね油なくなりますそしたら裏返しますほら皆さんどうですかこの焼け具は弱火にしていただいてさっき作ったタレですね回し入れていきますじっくり火を通していきます これはうまいぞで調味液がですねふわっと香っていくんですねこのふわっと香っていく香りを嗅ぎながら飲んでいきますいやーいやハハハフライパンがちょっとねちっちゃいのでタレが煮詰まるまでちょっとかかるんですね火力をあげてもいいかもしれない弱火より中火よりですね使ってるフライパンにもよるんですよ裏側をねタレで煮詰めていくような皮面にもタレの味を染み込ませたいんで こタレをねかけていきましょうか全体に味がついてきますこの状態でまあ34分かなやっぱりね照り焼きソースをあのトロッとさせていきたいんでねでこれでまあ今12分やったと思うんで倍の時間ちょっとやってきます今日も飲みに行きますこれからチャンネル見てる人たちはあの状態から飲みに行くんだと思ってないと思うんですよでも基本的にほぼ 90% ぐらい飲みに行ってます で、煮ていくとこれぐらいこれぐらい煮詰まっていきますこの美しい照り見てくださいあれはごめんなさ い, い言い忘れましたあの、鶏肉は常温にしといてくださいそのほうが火が通りやすいんで鶏肉をねう<笑>まそうどうこれ切れ味のいい包丁で食べやすく切っていきます鶏の照り焼きってね、まあ、いろんな作り方があるんだけど僕が一番 うまいなと思うのはこの鶏の照り焼きですねこれですよどうですか叩いたことによって全体が均一に厚さになってますねこんな感じです持っていきますおいいじゃないですかいい感じに詰まってるあこれこれこれこれこれこれこれ こ, れこのトロトロのねうまみの鶏のうまみを吸い取ったですねこの照り焼きだれ でということでこちらで至高の照り焼きチキン完成ですはいそれではですね早速できましたのでやっていきたいと思いますやっちゃいますじゃあいただきたいと思いますいただきます柔らかそうですねこう照りのついたタレが 非常に絡まってます<笑>ちょっと乾燥の前にちょっと酒だけ変えていいですかねこれね銀代のハイボールだろこれ絶対にもう一口いかせていただいていいですかタレ拭ってくださいね うまいです火の通りもね非常によくできてて鶏の焼けたこの香ばしさ非常にですね炭火の焼き鳥を食べてるようなそんな香ばしさがありますよ焼き方もいいんですけども非常においしいうんこれめっちゃめちゃうまいわこの照り焼きって砂糖の量少ないんですよ砂糖の量は通常の照り焼きよりすごく少ないですこれは控えめの砂糖のタレがうまいんだわ いろんな料理に砂糖を使うじゃないですかこれ何でかっていうと日本って食後にデザート食べる習慣がそんなにないんですねだから糖分を料理で摂取するっていう文化が発達したんですよねそれを踏まえる と, と甘くした方が良かったりもするんですけども僕はですねその一品として食べるんだったらこれぐらいの甘さがいいかなっていうふうに思うんですねこれ大当たりですねうん この料理に関してはハイボールじゃなくて中ハイですねそれが焼酎水割りとかでもいいと思いますこれが非常にこのやり方で一回やってみてほしいな四股、うん、シリーズはね本当にうますぎるめちゃめちゃおすすめです一品でもおかずになりますなのでぜひぜひやってみてください間違いないじゃない照り焼きってどうですか哲也君照り焼きに対しては照り焼き大好きです照り焼き大好きっすか そうですかか最近そのスタッフとの絡みを入れてほしいっていう声もあるので<笑>えスタッフにも振っていきます、はい、カメラマンさんと仲いいみたいな感じで言ってるんですけどあの言われあの結構コメントとかでもあるんですけどもあのうちのカメラマンは全員友達でやってるので<笑>あの2人いるんですよカメラマン、えー、仲はめちゃめちゃいいです